こんにちは、ブロードです。今日はですね、コスパ生活2020年編っていう話をしていこうと思います。福岡が月5万円で生活できるよって話をしたんですけども、いよいよちょっとずつ物価が上がってきてるんですよね。今日は2020年の今の現状をお伝えしながら、福岡でコスパいい生活をするための方法についてまとめていこうと思います。実際僕も福岡来て今8年目ぐらいになるんですけども、 まあ、コストパフォーマンスでいい生活っていうふうに発信してから結構仕事をいただきまして、例えばライティング、えー、福岡移住についてのライターのお仕事をいただいたりだとか、また福岡でイベント出演ということで、えー、登壇させてもらったりとかでも結構いろいろとお話をいただいて、で、今では福岡 の, あのフリーランスの家を作ろうとしていてだとかっていう感じで動いてます。ただ、あのそのきっかけとなった話があるんですけども、えー、2019年に僕が投稿したあの福岡の ツイッターなんですけどもそれが超バズりまして 1.5 万いいね来てでそれで 1.5 万いいねとプラスリツイートが3000円ぐらいいったあのバズった記事があの投稿があるんですけどもそこから今仕事があるっていう感じでで で, ですよで実際バズったんですけど今現状どうなのかっていうと結構解約されてるんです解約ってどういうことかっていうとちょっとコストが上がってきてます なんでその現状を今日はお伝えできればなと思います例のごとく、えー、のもうノー編集でノーカットで赤裸々に僕の意見をあのエンタメということでお話ししていこうかなと思ってますまあ絶対じゃないんで、まあ、まあそういう意味を込めて、えー、楽しく聞いていただければなと思いますでコストパフォーマンスいい生活ができるって話をしてたんですけども実際あの月額のランチがめちゃくちゃ安いよって話を以前しました、えー、月額5000円でなんと5000円でランチが食べ放題のサービスがあったんですよ で当時10月ですね10月からスタートしたこのサービスがあの月額5000円でランチ何回でも食べれるっていうのがあったんですよねで大体10店舗ぐらいで10店舗あるお店の例えば1時から2時ぐらいまでとか11時から5時ぐらいまでっていう期間があって時間の間があってそこでもう何店舗でも回って食べれるよっていうサービスが始まってたんですよねこれが月額ののランチのサービスだったんです で、その5000円で、えー、ランチが食べれるサービスが今もう解約されて、料金が上がって、今なんとですね、3月から7980円になるんですよ。で、しかも1日1回しか食べれないっていうのが、えー、今変わったオールウェザーランチのサービスです。もうちょっとね、僕はショックなんですけど、まあ、正直8000円であれば、えー、1日300円、400円程度なんで、まあまあまあま、あコストパフォーマンス的にはいいんですけれども、えーね 今までと比べてしまうと、ちょっとやっぱり劣ってしまうのかなっていうのがある。それがちょっと残念なポイントですね。今まで月5万円で生活できますよっていうふうに言ってたんですけども、ちょっとコストが上がってきたね食費の部分がね、ちょっと微妙なのかなっていうのが正直なところです。なんで、今まで月5万円で生活できて、で、プラス食費は1万2万円ぐらいでいけちゃいますよって話をしたんですが、どんどんちょっと解約されてきて、値段が上がってきてますっていうのが2020年の。 えー、3月の状況ですでプラスもう一つ僕がお勧めしていた a l w a y s ズドリンクっていうサービスがありましたこれ何かっていうと月額3000円で2200円最初は2200円であのカフェ使い放題だったんですよで1日もう何回でも使えてっていうのがあったんですがこれもちょっと値段が上がって今度は4900円で。 で、1日がですね、なんとちょっと回数が、ね、変わるんですよ。で、データを見せてって、僕、ちょっと概要欄に貼ってるんですけども、30分に1回だったのが、1日2回までになりました。で、ちょっと悲しいですよね。で、5000円かかって、月額5000円で、1日2回になったっていうことなんですけども、うん、ちょっとそれだと、ね、デメリットというか、うん、毎日使うようなタイプ、例えば僕みたいに、職場をカフェで。 えー、まかなったりだとかあのフリーランスとして仕事しながらカフェ使ってる方であれば全然あのお得なのかなっていうのがあるんですけどちょっとやっぱ5000円になるとなっていうのはあります正直僕も福岡にずっといるわけでもないんで結構ね海外出たりだとかコスパ生活するために別の国を探したりだとかっていうのでいろいろと出てるんでそういった意味であのなかなかねちょっと5000円になると、ね、今まで2200円で使えたのがちょっと上がったなっていうような印象がありますと。 今後も、やっぱりね、そう、生活していく上で、いろいろと場所を気にしながら行くんですけども、ちょっと解約されてしまったよっていう情報です。これが2020年の福岡のコスパ生活の事情です、ね。で、プラス、僕がおすすめしてたのが、あの月額、え家賃2万5千円 の, あのホテル、じゃない、マンションか。マンションがありますよって話なんですけども、それは今でも健在です。で、プラス、おすすめしてるのが、今、あのシェアハウスがすごく流行ってます。 福岡の場合、シェアハウスと言われる、あの、共同の部屋があって、そこをシェアできるようなマンションがあったりだとか、プラス、棟だけシェアしていて、各自自分の部屋があるんですけど、シャワーだけシェアして生活するっていうスタイルが結構流行ってます。そこだと、えっと、一番安くて2万5千円の部屋があります。そういったシェアハウスを使ってもいいですし、プラス、中央区でもオートロックで 結構ね、外国人が住んでるんですけども、そういったね、マンションもあるんで、そういったとこに行くっていうのもありかなと。で、敷金礼金の問題があって、敷金礼金やっぱりね、その、仲介の不動産業者によって違うんで、まあまあ一概には言えないんですけども、僕が2万5 0円の家賃の部屋にいた時には資金、敷金礼金0円でした。で、今は外国人が結構住んでるっていうこともあるんで、まあ、優遇されるのかなと思いつつ、プラス、 ちょっとずつね、やっぱり福岡の良さっていうのは全国各地に行き渡っていて、家賃も上がってきてるっていうのが現状です。もし、あの、福岡興味がある方は、ぜひぜひ、一回ね、シェアハウスでとか、短期で行ってみて、短期で行って嫌だったらもう辞めるとか、まあ一旦行ってみて、まあまあ、ね、日本全国で比較するとやっぱりね、やっぱ福岡がめちゃくちゃいいって言われてるんですけれども、ランチのえ月額制がちょっとね、解約されたよとか。 っていうところを考えるとまあまあどこでもいいのかなと思いつつもいろんなところで生活してみて楽しむっていうのもありかなというところです僕のおすすめは短期でシェアハウスに入って一旦移住してみてで嫌だったら辞めるとかもっといいなと思ったら別のね月額じゃない定額 の, あの1年契約のマンションを借りるっていうのもありかなっていうところですでもう一つ僕が今おすすめしているのが無料のコワーキングがあるところですね今福岡だと今現状ですね3つあります 一つがスタートアップカフェと呼ばれるカフェです。これ、あの市と伝えば経営している、共同でやってるのかな。ちょっといまいち覚えてないんですけども、無料で使えるスタートアップカフェというのがあります。これ、大名にあるんですけども、天神ですね。天神の中心エリアにあります。これ、無料で使えるというのが一つですね。平日結構混んでるんですけど、休日、例えば土日だとか、結構ね、空いてるんで、ね、よかったら使ってみてください。 2つ目、エンジニアコワーキング、エンジニアカフェかなエンジニアコワーキングっていうのも無料で使えます。これ、あの重要文化財だった赤レンガの、えー、は東京駅みたいな形 の, あの建物があるんですね。ちょっとまあ、えー、いまいち何の建物かわからないんですけどあの、おすすめです。フリーで。無料でね、使えるコワーキングがあります。席数で言うと30席もないかなっていうぐらいの1つの部屋だけ使えるんですけど、そこも無料で使えると。 でプラス3つ目なんですけども、今、トヨタのギャラウェイっていう、えー、カフェ、コワーキングスペースが月額、えー、無料で使えたり、有、え、料、ー、で使えたりっていうのも期間によって違うんですけど、結構無料でやってます。おすすめなんですけども、もしもしよかったらですね、あの、<笑>ツイッターでギャラウェイって検索してもらって、えー、無料でやってる時を狙うのも面白いかもしれません。そういった意味で3つね、えー、無料のコワーキングが使える。そういった場所を使うとフリーランスの生活には結構おすすめなのかなっていう感じです。 えー、月額の食 費, をこと食費を考えると結構、ね、高くなってるんですけどもまだまだ70008000円でいけるっていうのが1つで2つ目のポイントでいくと家賃は 2.5 万ぐらいで、まあ、いけると思いますとプラス、えー、シェアハウスを使うのも面白いですよ、えー、3つ目なんですけども3つ目は無料のコワーキングで仕事しながら生活するのもありかなとでもう1つなんですけどももう1つ最後はあの移動手段です移動手段、えー 前回もおすすめしたシェアチャリまだあります。1分4円で使えるシェアリング自転車っていうのがあるんですけども、これメルチャリっていう名前のがありまして、これ1分間で4円の計算で動けます。大体そんなにね、乗ったとしても1キロ5分ぐらいで移動するんで、まあまあね、20円ぐらいでいけちゃうっていうのがポイントです。これあのテストエリアっていうふうに言われていて、今はメルカリがテストでやってるっていうふうに聞いてます。 えー、全国でも福岡ぐらいいしかないのかななの、まあ、結構いろんなねシェアリングチャリンコって結構中国でも流行ったじゃないですかでそんなにね、あのー、利益にはならないくてで何をしてるかっていうとデータを取ってデータ分析をしてるっていうのが、えー、一般的に言われてて、えー、どんな時にどんな人が乗ってどういう移動をしてるのかとかどういうお店に人が行ってるのかっていう周遊のデータを取ってそのデータ分析を例えばあの AR とか食べ、えー、ログのあのー 収入効果があるような記事に使ったりだとか MEO って言われている Google のマップの広告を出す時に使ったりっていうようなデータ分析に使ってるような形だそうですそういった意味でシャリングチャンネルめちゃくちゃ安く使えるので福岡ではおすすめですプラスもう一つですねバス100円バスがあるんで100円で移動できる距離をバスで移動するのもありかなっていうところで結構やっぱり2020年もすごく生活しやすいのが福岡なのかなっていうところです えもう一つ最近の事情をお話しすると、えー、福岡のビッグバンっていうあの催し企画、えー、ちょっとしたイベントがありまして、これ何かっていうと、2024年、2025年に向けて福岡がもう生まれ変わりますよっていうような、今建て替えをどんどんやってます。これが面白くて、あの福岡空港が近くにあるんで、例えばその福岡の 空港から博多駅って5分でつけるめちゃくちゃ近いんですけどその分あの建物の高さってねあの規制がかかっていて高いビルって建てれなくなってるんですよその関係があの規制が緩和されて今ビッグバンっていうので今た高い建物がバンバン、えー、建とうとしてますでプラスあのリッツ・カールトンだとか有名なホテルもラグジュアリーホテルもあのどんどん入ってきて天神が今から生まれ変わるっていうような勢いがある 時期になななっていいいますすのでで2020年ですねよりコススストパフォーマンスいい生活ををしながらプラス福岡の発展度合今日はですね、福岡のコスパ生活の魅力についてまとめてみました。いかがだったでしょうか今ちょっとね、ノーカット、ノー編集っていう形でお届けしたんですけども、今後もね、こういう形で発信していこうかなと思ってます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日の動画がいいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していて、またチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。 别哭